皆さんこんこにちはだんだん秋の手入れのシーズンが近づいてきましたので今日は掃除道具についてちょっとお話したいと思います世の中にはたくさんの掃除道具が売られていますけれども皆さんそれぞれに自分に合った掃除道具を使っていらっしゃると思います私も長年ほぼ同じようなものを使ってきましたけれども最近年のせいか ちょっと道具を変えてみたいなと思うことがありいろいろ試した中でこれはおすすめできるなというものを今回ご紹介したいと思います。おすすめといっても若いいい方にはあままり見向きされないと思います私も同じですが若い頃は馬力とか強さとか硬さとかそういうことにこだわりがありましたのであんまりへにゃニにゃしたような道具は 使いたくありませんでしたでも最近は道具に振り回されるというか引っ張られるのが嫌で自分の身の丈に合った道具を使いたいと思うようになりました若い方には興味ないかもしれませんがご高齢の方には共感いただけるのではないかと思います例えばこの画面中央にあるテクマデと言われる道具木の下や 狭いところのゴミをかき出すす道具ですけれども長年使ってまいりましたけれども意外と使える場面が少なく引っ掛けて刃こぼれしてしまったり現場のあちこちに置き忘れて行方不明になったりすることも多かったのです。それなら一層手でややっってしまった方が早いやということになってしまうんですけれどもそこでこの熊手を使ってみたところ非常に使いやすいのです。 下草の中のゴミの下草を傷めることなく取り出すことができますもちろん手に勝る道具はありませんけれどもできればあまりかがんで仕事したくないというのも本音でして特にこのツルの中などは普通の熊手やワイヤーの熊手ですとすぐ引っかかってしまいますよねこの熊手は引っかかりにくいのでストレスが少ないです 私が長年使ってきたのはこの左側の大きい方の熊手ですそして今回新たに使ってみたのが右側のこの中くらいの大きさの熊手ですこの中型の熊手の特徴は大型の熊手よりも素材が柔らかく弾力性があることそして爪が左右の端部だけ連結しておりあとは すべて独立していること爪は非常に柔らかく上下左右に動けますこのような構造のため生垣のような木の間も爪が幹をうまくよけてくれて奥まで掃除することができます これなら、かがんで手を突っ込んだり、手具までを伸ばしたりして掃除しなくても立ったままでできますかがまなくて良いので、膝も腰も楽ですガリガリと地面を削ってしまうようなこともなく、上の軽いゴミだけ取れます もちろん平地でも十分に使えます台の方の熊では素材が硬いせいか爪の先がすぐ摩耗してしまいますけれども中型の方はかかる圧が少ないからかあまり爪の先が減らないような気がしています「腰の弱い熊でなんかつっかえねえよ」。 と決めつけてしまわずに一度手に取ってみてはいかがでしょうか頭は柔軟な方がいいですよ以上が腰の弱いクマでのご紹介でしたついでにもう一つ力の弱い非力なブロワーのお話をしたいと思います非力と言ったってちゃんと濡れ落ち葉を飛ばすぐらいの力はありますよ なおかつ口でふーっと吹くぐらいの弱い風も送り出しますトリガーの指先一つで無段階に風力を調整できるのでとても使いやすいですあまり威力が強すぎるというのも余計なものを飛ばしてしまいますしエンジン式などは特に重たいし 音もうるさいですよね若い頃は機械の威力ばかり気になりましたが今はやはり静かで軽いのが一番だと思っていますご視聴ありがとうございました